皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年4月20日、聖守護者を日課にすると決めたので、フェスタ・インフェルノにも忘れずに行きます。今回はバラシナでした。相変わらずのクソゲー展開を強いられましたが、周りの皆さんのおかげで一発クリアできました。私はひたすら足を引っ張っているだけの魔法使いでした。 そして聖手5者ですが今日はスコルパイドをやることにしました順調に戦えていると思いきやハメ技みたいなクソゲーに持ち込まれて一気に終わりました気を取り直してターゲットをジェルザークに変更ですこれまた順調に戦えていると思いきやまたもや一瞬の隙を突かれて終わらされました何でしょうこれは許せません仕方がないのでレギルラッドたちに戻ってきましたやはり信頼できるのはレギローだけです